最初のニュースです。ついふみさんが、また女性形詞をこじつけたツイートをしていました。<笑>少しでも女性が歯が露出していたりダメージを受けていると、すぐミソジニーを引き合いに出している模様です。<笑>加えまして、問題提起をしておきながら、解決策としては男性への文句で収容しているという集体をさらしています。 にもかかわらず、怒涛のように押し寄せる反対意見に関しては、相変わらず一切耳を貸していない状況です。<笑>なお、イーロン・マスク氏がツイッター社を買収後、ツイッター上で露骨にフェミツイートが流れないようになったと声をいただいておりますが、そのツイッターは今月初頭にて多くの罪なきアカウントを片っ端から凍結してしまう暴走をしてしまっているとのことです。<笑> しばらくフォローできなくなるバグも起きていましたそ。そんな状況下でも、オタクたちはツイッターから離れられない様子です離れる離れてる。続いてのニュースです。回転寿司屋でそこら中に唾液を付着させまくる少年が発見されました。 を立ち狂っているのかその様子を撮影して公衆の面前にその姿を晒したとの情報が届いております<笑><笑>、えー、彼らはどうやら寿司屋の至る所に唾液をつけることが最高のコメディーだと思い込ま<笑><笑><笑><笑><笑><笑>くくんで<笑>、はいるようですすみませんあのたった今入った情報によりますと の後から後から同じような人間が掘り起こされている模様ですはぁはぁはぁはぁーはぁ何者だっていないかあるいはこの状況を見てなおバラエティと捉えている頭ポカポカな存在が大量に存在しているというがあります<笑><笑><笑><笑>助けてバツコデラックス<笑>続いてのニュースです v チューバーの信者の方が v チューバーの少女を認めず 用語を続けているのですどうしても認めたくないらしく、主張があまりにちぐはぐとなっています。明確に反論されていても、聞く耳を持たないという手段を持って対抗しようとしています。でも、主張自体はなんかやたら長文で、あの あるの、ではいいいかななという見解が上が上っっていますたら小説速報です。たった今入った情報によりますと、あの、外野から、あの、これだからバチャブタはキモイとの意見がなされたように見える。え、これにより、あの、再び VTuber 業界の地位が下がったと見られます。 不撃者によると、ツイッターにかずりついて必死にバチャブタ批判をするその姿もキモかったとの証言もされています。<笑>続いてのニュースです。フロムがアーマードコアの新作を発表しました。<笑>